皆さんこんにちは。今回お話しする貝塚い武器は50年以上前から住宅の生垣材料などによく使われてきた木です木の性質上大きさをそのまま維持することができず、どうしても年々大きくならざるを得ません古くて大きくなりすぎた貝塚い武器を持て余している方々のためにこの動画を作ることにしました今回ご紹介するこちらのお宅は 私が30年以上出入りしているところですけれどももちろん手入れの度になるべく小さくするよう努めてきましたけれどもそれでもやはり大きさを維持することはできません植えた当初の木でしたら幹から出ている枝に葉っぱがついていますから任意の部分で切ることができます切ったところから新しい芽が出ます そしてまた枝先を切れば新しい芽が出ますこれを毎年繰り返していくわけですけれども葉っぱがついているギリギリのところまでは切ることができますしかしその間には以前葉っぱがついていた部分が葉っぱがなくなり枝になっていきます枝になってしまった部分から新しい芽が吹くことは少なくて剪定するのはいつも枝先の方です 葉っぱがついている部分が年々幹から遠ざかっていくということです年数が経てば枝は太くなり輪郭も大きくなっていきます大きくなりすぎたからといって枝を葉っぱのないところで切るわけにはいきませんこんな切り方をしたらこの枝は枝元まで枯れてしまいますこんな切り方をしたらここまで枯れてしまいます このような切り方を街中で見かけることがありますが無謀です葉っぱのないところで切られた枝先から新芽が吹くことはありませんそれにこんな強い切り方をしたら杉っぱだらけになってしまいますこんな風にしてしまうのなら一層根元で伐採するか抜根して新しい木に植え替えるか 竹垣やフェンスなどに変えるなど方法を考えた方が良いと思いますこんな風に枝の途中から新芽が吹いてくれればそこまで切り戻せば良いのですがこのようなチャンスはほとんどありません植える時に将来を予想するのは難しいのですが輪郭は必ず越境します この問題をどう解決するかということなのですがなかなかいい方法がありません越境してきたからといって葉っぱのないところで枝を切るわけにはいきません境界ラインで切ったらこの枝は幹のところまで全部枯れますそうなるとこの境界線の反対側内側に向いている枝を利用するしかありません すなわち鯉に内向枝というか越境枝を作り出してそれで補っていくしかないのです実際の映像で見てみましょう幹から出た枝が U ターンして逆側に出てきていますこのように鯉に作った逆さ枝もそのまま放置すればまた境界を 出ていきますのできちんと枝先を剪定しなければなりません画面の右側が境界線側で枝がだいぶ影響してしまいましたので数年前に幹元のところまで枝を払ってしまっています庭側に出た枝を再び境界線側に U ターンさせてそこに枝を作っていますこちらの枝も同じような作り方です だいぶ無理がある方法だとは思いますが右側の失った枝を補うにはこうするしかありません境界側の枝をここで切ってもどっちみちここまで枯れてしまうのですから元のところで切るのと同じことですこのような切り方になってしまうのは仕方がないことです この状態からなんとか木らしくするにはこのようにして反対側に枝を作っていくしかありません次に頭を低く下げる方法ですけれどもこれはもう幹をここでズドンと切るしかありません。 当然頭の部分は空っぽになってしまいますけれどもまあこの木を常に真上から見てるのはカラスぐらいなもんですから木のてっぺんに穴が開いていたとしても道路からの目線でそのように見えなければ良いのです。これは一番最近の剪定後の様子です。 この部分は先ほどの境界側の枝を失っている部分です木の頭に穴が開いている違和感を感じるでしょうか実は木のてっぺんはこのようになっているのですこのお宅では松の木も頭がありません 管理費の負担を軽減するためにやむを得ず数年前に頭を飛ばしましたそれでも見る角度によってはそんなに無残という感じではないと思いますもちろんこのように立派だった松の木を幹の途中でぶった切るわけですから尋常ではありませんそれでも幹をどの段で切るか考えたり 枝振りを配慮したりすればそれなりに見えると思いますちょっと脱線しましたが貝塚に戻ります2015年にこのように仕上げた木をその翌年1メートルぐらい高さを下げましたお客様の希望でこれをこのようにしましたご近所に 貝遣いぶきをきれいに刈り込んでいるお宅がありましたけれども成形された木ですとこのように頭をとと落とすわけにはいきませんもちろんこのような作業は喜んでできるようなことではありませんが貝遣いぶきだから仕方がないという部分はあります。ここから先は 今年の1月の剪定の様子をご覧いただきます杉っぱが出ないことを願いながらなるべく長の方で切り戻していきます必ず葉っぱのあるところで切ります 持っている枯れ葉もよく払い落としながら切っていきます。 気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、結構攻めているようですけれども、スギっぱがほとんど出ていないと思います。木が起こり出すギリギリのところを攻めているからです。これが腕なんだなぁ。なんつって。ご視聴ありがとうございました。